すごい、ジャン君カメラを用意すると必ずここに来るジャン君不思議だねスマホだとにあれなんでテレビついてるのこ れ, 消したこれ反応が悪いのか全然ダメ だ, めだはいはいはいはい一つ。 えー、事件ではないんですけどね、えー、一つピクミンをスマホでやると、えー、10日で1ギガ使うことが分かりましたパチパチパチ1ギガのプランですなのでプランの変更をするかピクミンをやめるかしかないピクミンをやめると歩かなくなる健康をとるか1000円追加するか 1000円で健康を買うっていうことにまあなるかなそれか、えー、今 au なんですが jcom に変えるっていうプランが1つあります jcom は他のもの携帯以外スマホ以外は全部、えー、jcom なので、えーえーえー、au から jcom に乗り換えるとなると 一体いくらになるのかなはジェイコブの人に聞くしかないですね。ということです。ピクミンはやろうか。ね。<笑>そのせいで黒犬王子さん朝、今日も朝なんだか知らないけど4時ぐらいに目が覚めちゃったので、えー、6時にうっすら明るくなったぐらいで歩きに行ってきました。小雨降ってたのに 3500歩歩きましたよ。はい、ありがとうございます。ピクミンさんのおかげです。ただ、えっ、ー、と馬追さんはもうピクミンを可愛く育てているようですが、未だに何が面白いんかもう一つ分かってない。黒犬パパです。育てるだけだと。そういうのがね。なんか言うんだけど。 へーって思うだけなんだよななんかそれを励みにしなきゃねもうちょっと理解すれば「やった!」ってなるのかなということでしたじゃんくんじゃんくんじゃんくんハッピーバレンタインです今日は。 2月14日でーすよ い, よいしょよいしょじゅっくんごめんねほら見 て, 見てあ、ぽんちゃんだぽんちゃんみたいでしょまるでぽんちゃんだでしょーなので<笑> ち, ちょっと邪魔してますけどはいちょっと贅沢なおちょっと大きめなやつ買っちゃったこれが一番ぽんちゃんぽかったので、うん、いいこれよりちっちゃいのもあったんだけどで、それと はい、あこの箱入れ物もあの紙袋もらえるんだけど可愛いでしょ。可愛いね。でねこれがね先に見つけたのコーヒー、はい。コーヒーチョコ。いいじゃないいいじゃない。そうあ。二<笑>、えー、種類。黒犬とハオイね。犬とはえ近い、ね。う, ん, うん。ホンジュラス。<笑>ホンジュラスと。 次が、えー、ケニアのチョコレートです。かわいいよね入れ物も。うんね、すごいかわいい。はい。ということで、ーーでだっさ開けよう開けよう。開けるのね。どっさ開けこっちさ、うん。はい。なんか。中はねこういうやつで味がねいろいろみたい。カカオキャップ。なんか美味しそうだよ。なんか。 ちょっと大ぶりな丸の球体のやつですねなんかね、味がねダーク、ミルク、ホワイト、ストロベリー、抹茶、ヘーゼルナッツ、オレンジ、チョコバナナとかななんかいろんなのが入ってるみたいなのでこ う, こう、どれが食べたいかなって言って、うん、これを見て色を選んでくださいわかりました<笑>あなたには毒ですあとこっちは はい、はい、これがハーベスト。ホンジュラス。ホンジュラス。なんだハーベストって。オ, ンオニバスーー。ホンジュラスとケニア。ホンジュラスサンコーヒー。あ、こっちがホンジュラスじゃないケニア。なんか書いてあるよ。こっちが、えー、ホンジュラスここで色が変わってるね。下と上。プルーンやベリーを思わせる上品な甘みと。 カシスのような香り高くエレガントな味わいが印象的なホンジュラスのチョコ、はい、と、こちがスイートレモンのような甘さとキレのある酸味を持ち雑味のないクリーンな口当たりが特徴のケニアさんですはいはいありがとうございますよかったね、チョコみんなで食べようって言っても人間だけねそうだねはい。 ジ ャ, ン君はお預けジャン君なしねって言ったのは実は嘘ですジャン君にはチョコは食べられないのではいハッピーバレンタイン本ちゃんが気づいたらすぐに乗ると思うけどこんちゃんは寝ています今がチャンスだ んんくバレンンタインおめででとういいねージャンどうどすか<笑>はいありがとう。